からいろは坂下り。なんか急にちょい寒になってきたわ。微妙に詰まっております。やだもんこのボコボコン。 on a、uh, year. 駅前ストリートに戻ってきましたなんかこの辺もこじゃれたお店が立ち並んでるよ ね, ね一回バイク置いて散策してみたい気もするねどこ曲がったらいいんだろうあここだったかなここだったのかな 温泉温泉温泉温 泉, 温泉それは温泉いやなんかねこの辺かな鬼怒川温泉になるのかな 完全個室完全貸し切り温泉っていうのがあるみたいなんだよねなんか予約なしでも空いてれば入れるみたいでていうかよく考えたら鬼怒川ってすごい位置だよね鬼鬼が起こる川だよなんかそういうあれがあったのかね 木川川地温泉あっえー、ここなんだこっからこう入っちゃって。 はいいご予予約約のしてないんですけど入ますか予約なしですが、はい、ぐらしすけどあじゃあ、はい大丈夫です。なんて はい、ここはいちらです。 時間ぐらいのコントでうん CV とかいろいろなってたけど、うん、また ま, まだかた。 よろしくお願います。 フります<笑>いい夜ですいやめちゃめちゃいい温泉でした天然温泉で貸し切りでってもう最高だね今回もなんだかんだと<笑>日帰りだったけどすごく楽しい旅になりました